従来のリモートカメラの常識・固定概念を打ち砕くリモートカメラはもっと活躍できるスタジオカメラカメラレコーダーシネマカメラなどで培ってきた知見未来を見据えて新しい仕様に切り替える3つのブレイクスルーがおか向上。メンバーの誰もが目標に対して何も諦めなかった